演武開演開どうも私のズレズレなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日は チ, チャンネル登録よろししくお願いしますあ、まあ、こちらないあんこのシュークリームはおなじみですけども黒蜜って珍しい気がしますねあ黒蜜っこのでんでそれこのお店の名前どこが残って 有名するスツののもなスルソーにプロが来ますが今までとはちょっと違まんないです違うしどんなに使ったかが気になりますねそれ<笑>では中はこんな感じになってますではいただきます 甘くてさっぱりとしたあんこの味が口の中にふわっと広がっていてホイップクリームもそこまで黒みつ入りなので甘っためくはなくさっぱりしていましたね、うん、シュークリームなんだけどかなり和を感じることができました和のシュークリームといった感じとっても美味しかったのでこちらもテイストの勝手ですご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです全部終演